皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年12月7日、天国フィーバーの再演ですが、やはりお題の達成がかなり危なっかしいことになってます。一番の罠だなと思うのが、この片手剣と鎌の特技でダメージを与えろというもので、暗黒連撃やジャイン派を使ってしまうことですね。こればかりは事前に予習しておかないとダメなので、その場で慌ててしまう人が結構いますね。人のことは言えませんが。 ここ最近いろいろと忙しいので日課と週課に追われる日々が続いています今週はジャリムバハ砂漠でサイオと故郷を倒すことでエピソード依頼帳のお題が2つ同時に達成できますレベル上げの時間がある人はサイオと故郷ではなく闇の麒麟寺でやるといいですそれと魔法使いのレベルがいよいよカンストに近づいてきたので魔法使いのレベル上げはパニガルムで終わらせようと思いますというわけで本日の動画は以上で終了です